です。せーのちえまおです。こんにちは。こんにちは。マオちゃん。初めて会ってない。<笑>ありがとうございます。はい。えっ、ー、とまあ今日はあの久しぶりのご出演の宮崎ジェちゃんはい、はい、とまあ最近あのたくさん出ていただいているまおちゃんのラウンド動画になります。はい、はいはい、まあ前半ちょっとあのラウンドしながらまあいろいろトークしてってもらって、はい、後半はなくて まあ、ちょっとせっかく、何、市原のホームに来てるんで、まあ、どっか、ブラッド、できたらなっていう。感じの動画です<笑>、はい。はい、お願いします。お願いします。ね。あ、もちゃんが、ね。<笑>どうぞ、ね。<笑>やっぱオーナーはね、大事。オーナー大事よ、大事。大同じショットって、プ<笑>レミスしたら、今日終わりだよ。<笑><笑> おすいしますお願いしますちたたましままっっょとりししあ、わ<笑>客<笑><笑>飛ん。だと思うよここではいける お願いします。お願いしますおナナイスショーーナイスースでですすすレッショま<笑><笑>ませんまだしし虫<笑>とか、ね めっちゃうまい。それはまずでうまいです。チェーちゃんからうまいいただきました。ありがとうございます。すごいたしましたね。<笑>でもチェーちゃんとさゴルフするの一緒回るのってさ。えなんか普通じない。ないよね。初めてな気がする。嘘。そう。そうなの？初めてです。ご飯何年ともない。そう。なんかすごい仲いいイメージだったから。ご飯しか行かないんです。そう。まある<笑><笑><笑><笑> そ, そうですか。<笑> 撮のののの時に、うん、写真るるるたたためめ回っっや、ねうん、そうあう初ててて違よ、よ合合宿もしたよあそう合宿ももしししんんんかかそうそうちゃんと回るの初めて<笑>だあーななほど戦ハンデさすがですよやっぱ。 プロコンじょが違うわ。え、ハンドあるとしたら何ですか？結構刻みとかそういうハンド<笑><笑>。あ、ちゃんとあ、こうあ、ドライバーだけでもあるか。あ、<笑>あ、ドライバーだけである？<笑>全然いいよ。見たい見たい。たい<笑>何だ？今日ピンクコーデ？色だけ。<笑>違う。 ケいちゃんも可愛いですよ。おめでと<笑>、ね、う。でも、ね、皆さん。もう疲れちゃった。ち行きの車を運転してもらったんですけど、あの。私が運転するしかないんです<笑>あ、なんだか運転していただいたことあるんですけど、怖くて。<笑>怖い。な<笑>で、こちら運転しまもらっちゃう。もう、もう一生。え、たくない。 なあどうぞありがとうございますよしゃ、うん、運転しますす行入ったおっしゃよし。 ではカートを変えてくださいお願いします上手上手ありがとううん<笑>ありがとう。はい今ンは奥になりますうん入れます早いねうん早め今日は <笑>あ、こと前の。そうこの間買っていただいたパーを何回かもう行ったんですか。何回かはいしました。どうですか？でも結構安定してるんですけど、うん、そうまだまだ。なるほど。今日はパーことない。 <タッ>うーん、おいしい okay ではい、ッーですすすすすすはい、okay. Okay です、okay、です、okay、ですうです hey, hey, hey.、Okay、です<タッ>あでそんなハンデ使いやんそん。<笑><笑> ナイスいい空だったでしょうから大丈夫かな 先にバーディー取った方が今日の勝ち、ね、オッケー本当に、うん、よし<笑>なんかいっぱいあれ あ, れあれがあ る,、ね、<笑>る<笑>今日の勝なバッカーバッカー。バ も<笑>うでしょう。<笑><笑><笑>あせ<笑><笑>、チェイちゃん百二十円の7万円ですチェイちゃんチェイちゃんアイアン何使ってるミステリーですあ、ミステリーか知ってますか 知ってて、えー、<笑>て言っっるのににミミスステテリリーー手<笑> も, も転がってったよ。転がったうん ナイスパーですありがとうございますナイスパーですうまいなでも勝負は同点です<笑>バディがプロジェディーがプロジェやっぱ狙うゴルフの練習って大事だよねうん、攻めてきた感じで今日は攻める<笑>今日は攻める練習攻める練習何 の, 何のともね、攻めで行かないとね、はい、ゴルフ以外は何 いいろろそれ赤なな<笑> っ, <笑><笑><笑> っ, ってところは全 然, 全然違うらしいです。 ゴルフは攻めるかな。ゴルフだけね。やっぱパターまいですね。話が飛んでます。<笑>やっぱゴルフってパターン大事ですね。サッカーも攻めるタイプ。パターン。うん安全タイプ。安全タイプかな。ちょっと攻めるわ。うん。頑張って。ジェイちゃん。は でやちょっと攻めるタイプ全部うん全部はやめ全部はやめすごいうん全部なのにゴルフはです可愛い写真撮った可愛い動画撮った確かに、うん、こら辺ハートが痛いっぱいついてるあれバレ、ね、違うみたい<笑>可愛くなかったらし違うみたい